So, we, will,、uh, we are now going to have a presentation of Professor Tani Toru.、Mm. Tani Toru sensei is a professor of philosophy at Ritsumeikan University in Kyoto. His main research interest is、uh, the phenomenology of nature and culture. His publication includes i s h k i no Shizen, The Nature of Consciousness.、Um, thank you very much for your being here. I'm very looking forward. take Something、um, we have actually a Japanese script of him and an English version. Maybe we don't have any of English versions, I'm not for sure. But if you have some, you can share and read because he's going to、uh, give his talk in Japanese. Okay, so、uh, I have prepared an、uh, English version of my presentation. Although I speak now、uh, in Japanese. So, because、uh, in my presentation there are many、uh, homony homonymous words, Japanese words. So, therefore,、uh, in order to show the relationship between them, I must speak in Japanese. So, <laughs> okay. I hope you understand me. <咳> well, if you don't understand Japanese, please uh, read uh, English version.、Okay. Uh, 身体、媒体、間、は、uh、じ -huh. めに日本哲学について4日間にもわたるこの大きな会議がヨーロッパで開かれることは関係趣旨の、ま、皆様方、uh, のえー、これまでの努力の賜物以外の何者でもないまずはことほぐ気持ちを込めてお祝い申し上げるこの会議に参加できることは私にとって大きな喜びである誠にありがたいこととして関係者にお礼申し上げる、えー、ただ申し訳ないことに私自身の関心は日本哲学にではなくてヨーロッパで生まれた現象学に その私がこの会議に参加する最大の理由は、今回のテーマの一部と、私自身が現象学的な仕方で問うている問題が重なっているからである。どういう問題か。現象学を創始したフッサル、フッサルの目的は、危機に陥ったヨーロッパ的な学問、論理、言語をその根底にある辞書をそのものに変えて基礎づけることであった。それゆえ 言語と辞書そのものとの関係が問われた今学問論理言語を並べたがこれらは皆古代ギリシャのロゴスという概念に関わっているまたフサルはノエシスノエジス お, およびノエマといった概念を使用したがこれらはノエインから派生した他方ノエインからヌースも発生しておりこれがロゴスと結びつい さらにハイデガーはフェノメノロギーという言葉がロゴスという言葉とパイネス体、えー、中道体の現れるという言葉とに由来し、まあ、後者はアポパンディス、えー、命題、まあ、言語的な命題という言葉に結びついているということを述べた辞書は概念そして言語に現れる減少していくる現象学的な問いにとってこれらは区別されても切り離されない そうすればこの現れる運動の全体こそが現象学的な辞象そのものだと言ってもよいほどであるだから現象学は常実のようにインプリチットにもエクスピリチットにも西洋の言葉の伝統を媒介にしてといを立ている日本語はロゴスという言葉の伝統を持っていないその日本語を媒介にして和辻哲郎は「 えー、言語、言葉と辞書、事柄との関係を以下のように述べた引用、ことが本来あらわにするという性 格, 性格を持ち、それがこと、言葉こと、として現れるのであるとき、初めて言葉、ことことが本来のこと、事柄でありつつ、しかもそれ自身の特性を持つゆえんが理解されるのである、引用終わり。 えー、こ, のこれを私は以下のように言い換えたいと、思う事柄が言葉に映る、映されるときに、事柄はことさらに現れる。これが手です。他方、事柄が言葉に映る、映される、現れるときには、語るという、まあ、媒介的な働きが、あるいは作用が介在している。 「語る」は「型」を含み、それゆえ「語る」や「形作る」と結びついている。しかし、「語る」は恣意的な作業ではない。むしろ、事柄を断ることで現れる「断り」に断う、答う、答える仕方で言葉に形を与えるということです。 この断 り, に答う断りに応答するということが一方でことを語ることを可能にするしかした方で語るということが型を与えることであるならばその型によって事柄と言葉の間に異なりが生じそれが真っことならぬことを語る。 嘘を語るということを可能にする、このように、辞書、事柄が言語、言葉に移される仕組みは、しかし、日本語だけのものだろうか、バツ辻の情実の議論も、彼がフッサールとハイデガーに学んだことと無関係だろうか、おそらく、辞書、事柄と言語、言葉は深く、そして多様に結びついている。 両者を媒介する語るという働きは、えー、さらに身体にも結びついているこうした媒体的な働きを私はさらに深く解明したいと思っている最後にもう一つ「間という日本語は適合するという意味での「合う」をも出会いの意味での「合う」をも意味する動詞の「合う」から派生した 西, 西洋の哲学的な 事柄と言葉の間そして日 本, 的な哲学日本の哲学的な事柄と言葉の間そしてさらにこの西洋的なものと日本的なものその両者の間においても媒体が働くこれにも私は問いを向けてそこには答うつまり事が合うと合うことができないような出会いが生じるかもしれない私の大会参加はこの問題関心と深く結びついて 移し今回のテーマに含まれる「写す」という日本語は重要な多義性を持っているこれは移動する移行するとともに「映、えー、ずる」「現れる」をも意味する私が注目するのは坂部恵の「写し」の解釈である彼はデカルトの、まあ、二元論的な実態の哲学ほど 日本の伝統の思考に、伝統的な思考に対立するものはないと述べた。だが、これだけで述べ終わると、ハンス・ペーター・リーダーバーが、これぞまさに日本思想といった軽率な言い方を批判したことが思い出されることかもしれない。おそらく、これぞまさに日本思想といったものはない。あるいは、そんなものがそれとして、それだけで存在するという見方、それ自体が実体的発想に由来する。 日本の伝統的な思考は、日本人にとってもインプリチットであり、それがエクスプリチットになるとすれば、他なるもの、典型的には西洋哲学と移し合う時である。坂部の解釈については時間の制限があるし、また私自身もそれについて何度か述べたことがあるので、ここでは概略を示すにとどめたい。坂部は、泉式部の歌、秋来れば、常盤山の松風も。 映るばかりに耳ぞしみける。というこの詩を、極めて印象深い仕方で取り上げた。坂部によれば、この映る、映るばかり、映るは、作者の外部にあると思われている松風が、作者の内部に移行することによって現れる、映るということを意味する。ならば逆方向の映るもまた可能だ。 外部は内部と独立に存在しないし、内部は外部と独立に存在しない。ここには外部と内部の二項対立はない。むしろ両者は、写しの関係の中で初めてそれらとしてなり、それらとして現れる。こうした捉え方は、デカルト的な人間論とは全く一致である。それは、泉式部だけに見られるものではなくて、日本の伝統的な世界観、ま、と言ってよいならの中に含まれる。 空間的には、足原の中津国という、まれわれ生きている世界、この足原の中津国は高間原、あるいは高間の原と根の 国, 国を移している、また天皇の、げえー、現在の天皇は、移し臣であり、<笑>高間原の真意、神の意思を移している、その言葉は、移しとしてのみ事のりである。 それぞれの項はそれぞれ独立してそれとして存在するのではなくて互いに移し合う私としてはこの議論にもう一言付け加えたい存在という漢字表現もそれ自体あるバイアスをかけているそれに対応する山と言葉はありであるしかしありはあるこの場合のあるは生じてくるそして現れる現わになるに由来する 簡単に言えば、まあ現れる、現れるに由来する。現代でも、ありありという表現は、現れるということを強く示している。この現れるの一種が映すである。存在という語は、この現れるを含意しない。何者かは移行することによって、反映されることによって、初めて現れる。これる。 そのままにとどまっている実体がそれ自体で存在するという発想と対立する。それゆえ、現れるあるいは映すは存在に対地される過小の側に立つのではない、あるいは実体と区別される意味での無の側に立つのでもない。それらはむしろ、これらに先立つ、その現れるあるいは映すはこの両これ、こういったものに先立つ運動を表す動詞である。 こうした捉え方についても私はすでに何度か述べたことがあるので、ここではこれだけにとどめたい。しかし、この発想は、例えばハイデガーのシュピーゲル・シュピールといった発想と結びつくだろう。さらにそう思って読めば、この発想はいかに示すようにマフッサールにも見られる。フッサールは自身とハイデガーを指して、あなたと私が現象学だと述べたらしいが、マフッサールとハイデガーに共通するこの発想はまさしく現象学的であろう。そうした観点から、日本で生まれた写しの概念と、 ヨーロッパで生まれた原子学の諸概念の間で、両者が相互に写し合うことが可能かどうか、これを試してみたい、そしてその写し合いがうまくいけば、あるいはうまくいかなくても、新たな哲学、まあ、これ、日本の哲学というよりも、漢文化的な哲学になると思いますが、えー、これが形作られるかもしれない。2、フサロにおける写しとしての共栄と繁栄。 フサルはいくつかの重要な箇所において、まあ、慎重な語法で、えー、鏡の比喩を用いている。鏡は映る、映るの意味での映しにつながる。まあ、ここではちょっと省略しますが、2の1、事柄から言葉への映し、辞書から言語への映し。フサルは、遺伝一貫の以下の箇所で、辞、え、書、ー、事柄、まあ、厳密に言えばノエマなんですけれども、まあ、以下では事柄と言っています。 辞書と言語との関係を示している、これは両者の単に英ずる関係としての写しの分析だと思われるかもしれないが、しかし、むしろ移行するを含めた写しの場合、すなわち辞書が言語にえ、辞書を言語に写す場合の分析である、引用。けれども仮に我々が このものは白いというように、言語的に思考し、あるいは減表する、減表するとしたならば、そのときには、純粋に知覚的に思念されたものそのもの、知、ま、覚、あの絵馬と一つに結びついた形で、ある新しい言語的な層が一緒にそこに存在することになるのである。このような具合にして、すべての想起されたものそ の, の想起の絵馬、想像されたものそのもの、創造の絵馬も、また、 説明解陳され、かつ表現される。explicitierbar und ausdrückbar わけであるい終わり、えー。この場合の思考する、あるいは現象するは、これは視覚次元のものを言語次元へと移すということである。ここで注目したいのは、強調された a u s g e s a g t という言い方と explicitierbar und ausdrückbar という言い方の交互関係である。 これらのアウスあるいはエクスという前つづりに、外へあるいは表へという運動方向を読み取ることができる。もともとフサルは言語をしばしば表現アウスドルックと呼ぶが、このアウスも同様である。言語はインプリチットなものをエクスプリチットにするのである。これは単純に二元論的構造の中で、内に存在しているものを外に存在するようにすることではない。 むしろ二元論を写しの中で克服していく捉え方と見ることができる。まあ、それが理解されるのは以下の箇所である。フッサールは直感的な辞書、事柄を言語、言葉に表現する、写す際に思考的媒体が働くと見る。引用、ここにはある特有の思考的媒体、インテンツオナレスメディウムがあるわけであって、その媒体が本質上持つ際立った特色は、 知覚などの他のすべての思考性を形式及び内容の 面, 面からいわば反映して、リダーツーシュフィーゲル固有の着色においてこれを模写 し, しアップツービルデン、その際、これらの思考性に己固有の概念性という形式を刻む、アインツービルデンという点にあるんである引用終わり。媒体、ここで言われる媒体は、 辞書事柄をアップビルデンしそこに概念性言語形式という型これをアインビルデンするという仕方でウィダシュフィゲルにするのである移すのであるこのウィダシュフィゲル、まあ、反映はアップとそれからアインによるうビルデンであるつまり型の形成であるこれが事柄を言葉に移すということであるでこれがまた誠 バーイを可能にするだろうしかし、ウサラはまず言う、辞書は、事柄は、ことごとく言葉に移されるわけではない。これが最初。2つ目、ウサラはさらに引用です。表現へと持ち帰さされるもの、アウス・ゲドルクテスが有する特殊性のすべてが、言語的な 表現のうちにことごとく反映され、ぜひレフレクティーレンされうるというわけでは決してない。言語的な異義作用、別ッ移転の層は、知覚などの下部の層をいわばそのまま一時一句写し取った一種の繰り返し、レ・ドゥプリ活用などではなく、しかも原理的にそうしたものではない。引用終わり。言葉は事柄の単なる複写ではない。 その写しはぜひレフレクティアあるいはレフレックスやレドプリカチオンの作成ではない型が介入するからであるこの二重の意味で異なりが生じる作者がどんなに誠実でも嘘を語る語りの可能性が生じるかくしてイデーにおける繁栄ヴィダ・シュピーゲルンが含意するのは1インプリチットなものを ことさらにエクスプリジットにする。2、事柄に型を与えて言葉にする。3、その際に誠と語り、嘘嘘の語りですね、が生じるということである。2の二、身体への移し。えー、この発想をフッサルは、えー、言語から身体にも移す、引用です。 さらに他者の身体を広範な精神生活を表す身体として解釈することを容認する表現も上記のことと関係している。身体が私の諸知覚や、事物世界にまで波及する私の諸作用の媒介者、フェアミットラーである以上、身体はただ単に私にとってのみ私の身体として特別に主観的なものであるのではない。 身体がただ感性を示すだけでなくて精神的なものをも表現している以上身体は他者に等わされることによって一つの意義をすなわち精神的な意義を獲得するのであるあここで媒介者フェアメットラという言葉が使われているがこれを媒体メディウムと解することができるだろう言語と身体は同じ機能を持つのやとすれば精神的なものが内的なもの 内部だけに留まっているもの身体的なものが外的なもの、外部だけにとどまっているものといった人間論はここでは成立しない、そもそも、現出しないが背後にそれ自体で存在するとみなされる内的なものを、単なる現出、単なる過小としての外的なものから推論するといったことは問題にされていないのである、むしろエクスプリチットなものとしての身体的なものは、すでにインプリチットなものとしての。 えー、そ精神的なものがそこに表現されている日本語の同梱の言葉で言えば思 い, 思いが表に現れていてこそ身体は身体である思いが現れてない身体は身体ではない、えー、身体の表現にも一定の型が与えられている例えば身体的な泣 き, 泣き顔は精神的な悲しさを型 を, 型を与えて映している 笑顔も同様であろうもちろんそこには、誠の可能性とともに異なりの可能性が含まれる、例えば、シャウ・シュピーラーのミーメン・シュピールがそうであるが、これはまたミーメン・シュプラヘでもあるだろう。型を与えてエクスプリティットにするという媒体機能は、言語と身体に共有されている、さらにそれはおそらく芸術にも当てはる。 メロポンティが重視する画家のスタイルなどもその一例であるように思われる、ただしこれは内容、インハルトに対立する形式、フォルムであるだけでなくて、むしろ作動の仕方絵を描くはかかけたその、その意味での仕方ワイゼ、すなわち見方とか描き方などのような、うなどのように習熟と習慣性によって変化する。<笑> 変わってしまうことも可 能, 可能な方の一例であるまた日本語で言えばなる、自然にそうなる、なるに発して、習う、習熟する、なれる、習慣、これを 経, 経由して、あるいは習わし、習わしを 経,、えー、経由して、なす、行為するということが可能になる、すべてこれは同じ根っこを持った言葉です。 この経過の中で、媒体機能、それ自体の型、すなわち働き方といったものが成立します。そういう型は、単純に自我が恣意的に作るだけのものではない。フしたらにとって、そもそも何者かが際立つときには、その何者かの方うが、まあ、例えば、異質性と同質性という、ある種の合法則性、これもまた一種の型であるが、これをもって、それ自身の側で際立っていくる。 そのようにそれ自身の方が型を形作るのであり自我の方はそれに応うこと合うような型を形作りつつ語るのであるおそらくこのような型を与えること、語ること、語ることこれは全ての作用に共通なものとみなされるだろうならばフッサルの 普遍的な相関関係アプリよりという言い方に習って、これを普遍的な媒体関係アプリよりという言葉に、えー、という言い方を形作ることも許されると。2の3、時間形式への移し。フサルは時間についても同様に考えていたと解釈 で, できる。メロディーのような対象、まあ、外部にある対象を構成する場合。 意識は次々に過ぎ去っていくそれぞれの音を恥じし続ける意識作用。この意識作用をフッサルは外的恥と呼んだ。では、音ではなくてそれに相関して次々過ぎ去っていくそれぞれの意識作用、聞くという作用ですね。その意識作用、それ自体についてはどうか。フッサルは意識作用、それ自体の恥を内的恥と呼んだ。これが 意識作用それ自体の自己現出流れの自己現出これを引き起こすただしこの自己現出はエクスプリティットではなくてインプリティットであるしかし内的恥も恥であるからレテンツィオンであるからたった今の位相に対応するそうすると今の位相現象の位相はインプレッションにはインプレッショナールなファーゼはどうか フサルはそのように自問し、そして答える。現印象的な位相の意識作用、それ自体も無意識的ではない。これをフサルは、現意識、ウア・ベブストザインと呼ぶ。まあ、デリダは、この現意識の分析に、現前の形状核を見た。しかし、フサルは、意識作用、それ自体の流れが現出するために、もう一つ別の意識によってそれが構成される必要はないと論述、こう述べる。引用。 流れの自己現出はその流れをさらに背後で構成する第二の流れを必要としないそうではなく流れは己自身のうちで己を現象として構成するのであるでこの場合には構成するものと構成されるものが合致するがそれでももちろん全ての観点で合致するということはありえない時間構成する意識流の諸作用 諸位相の中で、まさに党の一識流それ自身の諸位相が己を現象的に構成するが、そうした一識流の諸位相は、それらの構成される諸位相と同一的ではありえないし、そして実際にもそうではない。一識流の瞬間的、原価的なそ面の中で、現実にもたらされるもの、それはまさにその一識流それ自体の。 恥的な処刑期の系列の中の意識流の過ぎ去った諸位相なのである、引用終わり、この箇所を次のように解釈できる、すなわち意識作用は確かに自己現出する、この場合には構成するものと構成されるものが合致する、しかし、現, 現印象的位相における意識作用に関しては、両者の合致にすら、その間にすら、差異が生じる、異なりが生じる。 意識作用それ自体は己自身に対して全く無意識的であるわけではないしそうだからこそ意識作用は意識作用と呼ばれるのだがその意識は現印象的位相においていわば最もインプリティットであるいわば東大元暮らしであるそれが原出と呼べる程度にまでエクスプリティットになるにはそれが恥的諸位相に移るとき 移ることが必要であるならば、ここにも一定の異なりを含んだ写しが機能していることになるうそうであれば、現象学的、内在的な時間というのは、意識作用がエクスプリティットに現れるために、自ら形作る型だというふうに解釈することができる。で時間が長くなりますので、2-4、これあの、私と他者、自己と他者、あの自我と他者。 の関係においても、非常に似たことが言えるということを述べた箇所ですが、ここはちょっと長くなりますので、省略したいと思います。で、まあ、最後にあのと言言ってみますと、こういう媒体、減、ま、少、あ、学の思考の中に媒体という発想がいつも中心的に働いているということを鋭く見抜いたのは、あの新田義弘だろうと。 彼が超越論的媒体性の減少力を提唱したのは、この洞察にあるんだと思います。それで3、様々な方と語り得ぬもの。事柄、辞書、事柄はそれに型が与えられて、つまり語られて、移されると言葉になります。 とすれば、その型がどのようなものかによって映されて現れる内容も一定の異なりを持つのではなかろうか。周知のように、カントでは言語的な型としてのカテゴリーはアプリよりに与えられている。ところが、フサルはまさにそのカテゴリーそれ自体の起源を発掘しようとしたと言える。言い換えれば、型それ自体の起源の発掘である。 論理学研究、ローギ・シュウンタズフンゲンの、まあ、初期フッサルは、主語と目的語という型が与えられるということを論じた。しかし、晩年の経験と判断、えー、エファルム・ワタイルでは、えー、フッサルは発生的な分析を進める中で、型を与えられる以前のいわば全十定的な次元での事柄の現出というのを発掘する。 その次元は、いわゆる引用、いわゆる、失礼、引用、いわゆる論理学的カテゴリーのうち の, もの最初のものの根源現場である引用終わり。この根源現場において、何者かが現れるのである。これを一 般, 一般化して、現出者が現出すると言い換えたいと思う。 区別されていない統一的な客観、区別されていない統一的な客観である、えー。何者かが断られることで型を与えることが可能になる。自我は随意に断り、随意に形にるのではなくて、物事はその断りをすでにインプリチットに含んでおり、自我はそれに断う、答うように 答うような仕方で言葉の型を付与して、その物事をエクスプリジットにするのである。ふらによれば、まずもって、期待としての対象と、規定アルファ、ベータ、ガンマが区別される。そして、この基本構造が、さらに後に S は P である、S isP という型のいわゆる十定形式、それ自体を準備する。えー、そして えー、論, で論理学研究で示された主語・目的語という方はいわば派生的なものだとする言い換えれば根源 的, のは根源的なのは主語・述語という方だということになるんです。まあ、私としては根源現場において何かが現れるということ、それがまたカテゴリーを可能にするということ、この両者ともに認められると思う。ただしその何者かが 期待と呼ばれるものとその規定と呼ばれるものという、その構造を持つか、つまり期待と規定という構造を持つのかという点については留保したいと思う。とりわけ主語え、期待という概念が主語につながるとすればそうである。少なくとも強すぎる主語は実体の概念につながりやすく、それゆえまた、写しの概念とは折り合いが悪い。 逆に昨今、日本語には主語をいらないとする議論がなされることが増えている。しかし、先ほども、西さんが言っております西洋語では非認証表現がある S を使います。ニーチェの議論はよく知られているだろう。あるいは、非認証の S を主題的に取り上げたグロデックの議論や、さらにそれを受けたフロイトの議論もよく知られているだろう。まあ、興味深いことに、アダム・スミス。 でさえも非認証表現に言語の起源を見ていますでさらにもう一歩進んで、えーえー、ロールフ・エルバーフェルト<笑>もう、えーえー、ドイツ語の方が、えー、ズベックツパンクという、守護脅迫を持っているということを語っている、そしてむしろそうではない、中動体的な、えー、表現に、それとは異なった可能性を見ている。 ではそもそも辞書そのものにおいては期待、まあ、これが主語になるとすれば期待というものは存在しないのだろうかそれは全くの嘘の語り全くの偽りの語りの産物であろうか現象学は考古学アルケオ ロ, アルアルヘオロギーであるとすなわちすでに 最終構成された段階から遡って起源あるへを求めるロゴスであるすでに最終構成された現在の西洋のロゴスから遡ってフッサルはその起源を問うだそうである限りそこに発掘されるのは現在の西洋のロゴスの起源だということになるでは他の言語例えば日本語から遡ってその起源を問うとどうなるだろう そこに発掘される起源はロゴスの起源と同一であろうか起源はあくまでも最終構成物の起源である。最終構成物としての言語が異なるならば、発掘される起源も異なるのではなかろうかそうだとすると、相対主義、言語の相対主義こそが真とではなかろうかまだ不十分である。このように問う時我々は 母語、自分のむタシュぷライとその起源および、えー、外, 外国語、フレンチュプライとその起源を、その両方の外から見比べているかのようである。そんな問い、それ自体がそもそも不可能である。媒体なしに両者を見ることはできないし、その媒体となるのは基本的にむタシュぷライ母語である。このことを忘れてはならない。えとはいえ、 その媒体としての母語、ムタシュプラヘはそれ自体普遍の実態ではなくて常に生成中である 変, 変化しつつあるそれは移りゆくでさらに外国語との移し合いの中で変化しているまあ皆さん非常に外国語との付き合いの<笑>多い方がいますけれども、えー、どんどん変化します、えー、とすれば上記の問いはそれ自体が 母語とムッタシュプラヘト、フレムトシュプラヘトの移し合いの中で、あるいは両者の間でこそ誠の問いとなりうる。しかしそれでも語りの可能性はおそらくなくならない。そもそも、間で互いに適合し合うような、適合的に合うような移し合いが起きない場合、こういう場合でも語りが、 そこに型を与えてしまうそうすると型にはめるあるいは固めるということで嘘を語るそうした型からむしろ逃れていくもの語りえないものまあここでは強引にもののけもののけ的なものとして疑似的に規定されるそういうものさえも 我々は強引に物語る、物語ることがある、そうした語り、そうした嘘の語りをことほぐことなく、むしろ断る、拒絶するためには、沈黙することではなくて、まさにそのことをこととしてさらに語るということが必要だろう。フィンク。 <laughs> yeah, actually, so another, um, we can have questions in German, in English, also Japanese. I'm b e s t in Japanese. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I'm b e s t in Japan. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you.、I'm、sorry, I will find a joke. I'm sorry I cannot speak very good Japanese. I'm very sorry I'm I have good speaking English. I'm very interested by your. l a Yeah. Come on now. Thank you. 私はさらにどう思うかというと、書くということをする場合、音をそのまま書き記する、えー、表音文字、アルファベットに対して、我々、漢字を使っている人間は、見るというです。で見ると何が来る？るか。聞くというのは確かに瞬間で。 何 現象学と解釈学を一緒にして、まあ、出発時に。 「あるある」をいつも使っているとそれでもそのどっかでボヤボヤしてしまうとい例えば「木、まあ」キッの表現もそうだと思うんですけどのそのテクニカルな。 どうしても、テクニカルなターンでやってしまうい、はい、そっちに対する反発的な、そういう部分もあったのではないかなといあ。あの、そ、そういうふうに考えてあのいい、ね、適切なのではないかいい、ねつまりど。どちらか一つに固めてしまうということ、いいね、そのこと自体が、あの、一元論、ね。<笑>あの、実体論的だと思えと思いますいいす、ね、むしろ、その、適切な距離 の中にあってこそ我々の権限っていうのができると思います。もちろんそのえっ、ー、とそうそうしますと自分自身の中で一定の不整合、整合できてない、ここへらにとでとでない。ビダシュえ、まあ、ビ今ビ今いやあいぶねビビタしたんですね。えー、そ, うそういうものがあの生じてくるわけですけど。 でこれはもし私自身がたった一つの固定されたロンの中で電源するというような事情をしていだということであったらばこれは成り立たないと一定のズレをいつも含むんでしまうでそしてそのズレをいつも抱えたままそれにしある意味で耐えしのぐというそういういくらか精神分裂的な のシゾフレニッシはあのシゾフレニーみたいな形で の, あの思考のしかたというのが、えー、現在の世界を生きていく人間が取らねばならない態度ではないかなと個人的には思います。うんうんまあ 私の質問は元のメルポティの言語の編集学についてあのちょっと、えーあのえー、聞きたいんですあの。メルポティの場合は距離があるか、その辞書と言語の距離があるか。あのその 現れてくるという言い方が出てくる。現れてくるという言い方、まあ、彼の主張の中にあるその中道体の表現、日本語では多分見えてくる、聞こえてくる、現れてくるというような仕方で、えー、表現されるような、うん、そういう場面がこの中に含まれています。 For the ending, and、uh, actually, it was planned to have a final session for the s e s s i o n But、uh, since it was planned to make it to the end at 19 30, I'm not sure how I should react now. But we are actually we p l a n already to go to a restaurant, I mean, for the guests, and、uh, at 20 o'clock. うい。